はいどうも、太郎クッキングへようこそということでね今日は何を作っていくかといいますとこちらでございますたこ焼きたこ焼きをね作って1人でねこれ4人前くらいあるんですけど32個ざっと32個作れるらしいんですけど32個食べながら飲みたいと思いますいそれではわいよはいということでここから実況させていただきます太郎と申しますということでね これ 500ml かな、はかりがなかったからとりあえずね 500ml のペットボトルの半分だけ入れてみたいな感じでやってましたね、はい、卵を片手で割ってみますあー殻が入っちゃったなので結果は両手にするっていうねいや無駄でまあ、無駄でまあ、ぐるぐるぐるタコをドンって投げるますねタコをポロって出しますね切るの早ー切るの早ーめちゃくちゃうまく切ってたのにはいネギ持ってきましたね白ネギの部分をサクサクサクと切りましょう そしてあ、ジップロック意外と家庭的はい、いいね青ネギの部分はねあ早いですね切るのはいということで早速切ていきたいと思いますやっぱ天才だな分量配分が天才地球のものとは思えないくらい天才天才肌っていうくらいだからねこの肌がどんくらいが熱いのか分からんのよねそもそも って感じカーって<笑>とりあえず油だけ入れていきます一箇所だけ利用してこういう縁にまで入っていきます食べる前にちゃんとはいえこれあと2世紀くらい待つ結構暑いまでも 俺のハートくらいそそれそれ<笑><笑>まあなんかこういうのはこれ軽く質問とか答えながらやるのがいいのかなって思うのでインスタでとりあえずじゃあ質問だけもらおうかなもういいんじゃないわかんないけど勘でねいっちゃうわ知らんけど<笑>え合ってるこれわかんないわかんないわかんないわかんない合ってるのかこれは わかんないわかんないわかんないわかんないよ合ってるのこれはわかんないよちょっとねはいこれですぐすぐ入れようはいはいあー怖い怖いこういうの人でやったことないあっあ、はあいけた重ねぎ重ねぎしていきますわかんないけどねこれはマジでわかんないよほんとに勘ねこれは です。はい菅直人<笑>元首相それ<笑>元銀なこ店員からするとね<笑>こういうのが大事っすね一回もやったことないけど俺タコのねこの部分が一番好きなんよわかる一番好きうまい皆さん私のテクニックを解くとご覧ねれおいしょおいしょおいしょどっからしょ 全然いけないんだけどこれどうやんのマジで草草生えて森森泉こうやって山本一茶あのいけ回れ回れまあ、うまくね俺天才なのもしかしてもしかして銀座こ海に現れた革命児って俺のことやばもうスピードがもうスピードがやばいウサインボルトよし完成形から取り出していきたいと思います よいしょ。こいつもいける。取り出し間際に崩れるタイプいた。よいしょ。よいしょ。やばい、意外と量があるな。あ、これは置いてみます。それで、極一番好きなんで。ネ<笑>ギ入れて、ネ、ね、ギ入れて、ネ、ね、ギ入れて。天かすを、おけます。はい、ということで、こんな感じ。 やばんもんなんか全部しぼんじゃったこいつらをいただきますそれでは皆の衆乾 杯, 乾杯ああうまっマジでうまいそれでは早速いただきたいと思いますいただきます全部 出てる。焼より甘いあ、でも全然食べれる食べれる食べれるレベル あ, あ っ, っ、うん、あっあっあっ皆さん今現在はコロナで自粛中の自宅謹慎というか<笑>自粛中の方が多いと思うんですけど皆さん今何をされてますか はい、僕はたこ焼きを食べてます。それそれ。ユうスケで一番好きな曲ななんでですか番好きな曲は俺なりのラブソングです。なんかねギターで弾きたいんだけどなんかねギターで弾いて弾き語りしたいんだけどあのコード譜がなくてコードが俺自分で分かんないから耳コピとかできないから、ね、コード譜で誰かやってくれたら弾きたいなって思ってます。 あつ森やってますかやってたらどこまで進んでますか全然あつ森はやってないですはいそもそもスイッチをね買ってないよねなんかねちょっとケチって言い方悪いかもしれないけど俺結構ケチでそのゲームをしてる時間をもっと別に使えないのかなって思ってまあ、例えば俺だったらまあ、その動画を撮る時間だったりとか、まあ、普通の人はねそういうのを分けてできるんだろうけど動画を撮る時間だったりとかその作詞の時間とか 本を読む時間とか。なんかね、わかんないけど、俺ゲームの時間が結構無駄って思っちゃう人で、なんか後々将来的に考えた時に生産性ないなって思っちゃうんだよね。実際ね、好きな鬼滅の刃とか、そういうゲームが出たらめちゃくちゃハマってやり込んじゃうんだろうけどね。だろうけど。ちょっと一個だけミスったけど、それ以外はね、だいたいうまくいってます。暑い、ちょっと脱ごう。想像以上の暑さ。 松岡収造近くにいるかもしれないもしかしたら最近ね家から出直してみてルトの漫画の「ナルトっていう忍者の漫画があるんだけどこれをね前回買っちゃったんだよねこれなんか大人買いに見えるけど前巻でなんと6400円1巻七74巻であと72巻で6400円1巻当たり80円とか安すぎ もう漫画とかってさ、その新品じゃないと嫌だとか言う人いるよね。中古は無理みたいな。あれなんでなんだろうね。やっぱ人の触ったものとか無理なんかな。そのまあそんなことはどうでもいいんで、もうやばいめっちゃ綺麗にできすぎて引いちゃう俺は。開きます。うまっ。タケが進む。マジ怒り進むくらい進むよ。 暇なのでおすすめのアニメを教えてください。おすすめのアニメは、ブラッククローバーっていう漫画う。アニメです。<笑>あの な, なんか内容は、魔法使いみたいな漫画なんだけど。魔法使いになって、<笑>悪魔を倒すみたいな漫画。まあ、簡単に言うと、サザエさんみたいな感じかな。これは出来上がりましたよ。第2弾。早い。なぜか第2弾、異常に早い。全然食い切れてないのに。早すぎ。あっ サインボルトくらい早いこのボケ2回目誰も笑わないあーそしてめっちゃ酒がうまい今は早く仕留めておかないとねまあなくてもたこ焼きって言うしねでそろそろね紅生姜が入れていきます開かないって開かない中学時代の僕もこくらい開かない急な陰キャはいということで はい、野球部選抜していきまーすはい、1番サード和田君2番ショート小林君3番サード御徒町浩太4番レフトよさり出ちゃった<笑>サクサク気にしてんだけどやっぱり火力の問題だねやっぱ延々の消防隊に入んないとそういう火加減はね分かんないよね飲んだくれ生活満喫してますか満喫してます 鬼滅の刃お気に入りキャラはお気に入りキャラはお気に入っていうかもう推しはもう毎回言ってるんですけど無一郎くん時と無一郎くんですなんか理由というかなんかあの小さいあの子14歳なんですけど14歳なのにあの2か月で柱になるっていう偉業とあのね冷静さっていうかクールさがめちゃくちゃ好きですねこれ全部もし食い切れたら俺1人で4人前食ったってことだか、ね、らすげえ そう考えてしまったらあー、うまい私もニキビに悩んでますニキビに悩んでるそれはね、やっぱり病院行くべきですよ洗顔とか化粧品とか変えれば治るんじゃないかっていう考えの人が多いんですけど実際病院でもらうその、薬品だったりとか病院でもらう洗顔とかが一番効果的っていうかやっぱり病院病院に行って 適切な診断を受けて適切な薬をもらってが一番安全です、まあ、人によってね治るの治らない合う合わない薬はあるんですけどそういうのを探していくのが大事だと思います実際ねまあドンキとかに売ってる医薬品とかで治る人もいるし化粧水変えれば治る人もいる生活習慣変えれば治る人もいるんですけどまあ結論病院行くのが一番早いと思いますうん酒がうますぎる無理 うますぎるようますぎるうままあ、うままう、あ、まうままあ、うままあ、うままう、あ、まうま ま, あう ま, まあうままあ、おしめんのうまははねうまないださっき歌がのってるうまってなんだっけはねうまないか花粉での肌荒れ対策してますか花粉での肌荒れ対策はしてないっていうかもうニキビ対策として同じ洗顔を使って薬を飲んで で、野菜も取るようにしてて、最近は。そしたらもうなんかね、新しいニキビっていうのはそんなできなくなったかなって感じですね。ただね、メガネとかね、よくつけてるから、この辺にね、メガネの跡が残っちゃうんだよね、赤く。うん、それがちょっと、うざい。最近ハマってることなんですかハマってることか。ハマってることなんだろう。関係理とか。<笑>これ<笑>、 カノちゃんが好きすぎてやばいじですどうすればいいんですかシャブ好きです、嫌いです、好きです、嫌いです鼻占い身長高い女の子ってどう思いますかいいと思いますよだってスタイルよく見えるでしょもう身長ご時でね気にする男はそんなにもう無視しちゃっていいと思いますよもし好きな人がね身長小さい子がいいとか 身長もっと大きくないと嫌だとかいう身長とかで決める男だったらダメダメポイポイこっちから願い下げようって感じでいないとあーうまいい<笑>いっぱいどうみたいなうんうまいオフ会本当にいつか開いてほしい新曲発表の後ととかどうですかだからコロナが収束してからライブやりたいなって思ってます 早くね、とりあえず、新曲の配信はしたくて、動いてはいるんですけど、レコーディングに行くにも、外に外出自粛とかもあるんで、ちょっとね、遅くなるかなって感じかな。ニキビ治療のための病院、まだたどり続けてる。まあ、月に1回くらいのペースで、月に1回くらいのペースで病院に行って、見てもらって、まあ、こういう治療やりましょう、ああいう治療やりましょう、みたいな。で、とりあえず薬は、まあ、毎月もらって、 で、ででで飲んでる感感じじすすねビタミン剤そういういやってますまあ、こんなね、脂っこい食事ばっかりしたら、そりゃね、荒れちゃうんですけど。もう気にしないだってさ、このストレス社会でさ、ね、コメントとかで来るわけよ。そんな食生活してっからニキビできんだよとか。脂っこいもまま食ってたら今のまま変わりませんよとか言ってくるんだけど、そういうコメントの方がストレスになって、俺からしたらできると思うんだ。ニキビとかね、肌あれは。 ストレスだからこういう食でストレスって改善されるじゃん、まあ、人によって違うよカラオケでストレス発散できたりとかボウリングでストレス発散できたりとかやっぱ食がね一番幸せを感じるときないよあそのままそれをんかわざわざうっとうしく邪魔っぽいコメントするのはよくないうんああうまみ澤宏太 ごちそうさまでしたこれはねちょっと<笑>一生の種類のねぶどうを細谷んが持ってきてくれましたぶどうとりんごだからねでもちょっと俺の作ったたこ焼き食べてみて、はい、食べてれ1個食べようかなじゃあっていう切り口でもう何生かそうとしてるここにかけていいっすよもうラストなんで<笑>どれ食べます何個食べます4個じゃあここ4個を食べますかあっちでか<笑> なんかこれあれ、うん、入ってるとか入ってないマジでいいよ<笑>そういうマジだるいよ入ってないだるいだい入ってない太郎くんが作ったねうまいよ<笑>うまいうまいうまいんだね、うん、一応、うん、うまい一応うまいんだよねえ、でもりんご飴ってこんなサイズじゃないりんごなのにうん、ほ、ね、あれなに本物のりんごなのあれはうん、<笑>あるんだあのサイズ感のりんご すごいこの世よ、このすごいな確かに確かに人もね、大きい小さいあるもんねうんチェフォンマンもいれば、ああいうサイズもいるし俺はリンゴマグってことない w w w 入ってないよ<笑>入っ て, 入って気づかないみたいなやつ入絶対入ってる入れたもん、なんならえ、これなんなら一番最後のあまり全部入れたからも衣揚げじゃないよ。ちげーよ、絶対入ってる絶対入ってる これハットも う, ともうあと美味しみも大変だっあと4つ大丈夫ですか<笑>あと4つ大丈夫ですかやって食べれるかっていうチャレンジなんでしょうん俺を作っちゃったんじゃないね<笑> 2個にしたきゃよかったなしたら30個っていう俺だったのになぁ28だっらちょっとあれだよ、えー、<笑>つりつりつりつりつりたろで<笑><笑>休憩しますバイバイはい、ということで助っ人助っ人です いいね、そんな冷たいままでいいの、うん、これもつけずにうんえかけたほうが絶対おいしいでしょうん<笑> う, まっいうん<笑>うんうんかんうんうんうんう語彙力うんうん、ま、でうんうんうんうんうんうんうんうん作 る, よあ作るんだうんうんうんうんうんうん十んうんうんううんうう 48個食べましたあっぶち完食、うん、4人前完食でございますててましたねさすがに入いてねえよゲボウははい た, たこ焼きで履くことはねえよ<笑>はいということで今回たこ焼きやったので次回はお好み焼きでお会いしましょうはいドローでした僕の楽しみは